じゃあこっちも怖い。<笑><音楽><笑><音楽><音楽>で <笑><先生>のな<笑><笑>なかか で, いです、ね、はい、はい行きます。<笑> だ<笑>だ<笑>だんだん大きなってきましたたねね骨<笑>骨の音も、ね、骨 の, も今の一番かかったそうでです、ね、<笑>一回ぐらいいいい嘘だろはははかはい。<笑><笑><笑><れー> 来ましたね、くねちょちちちっっゃゃくく小さな。いいいね、はい、お, お取ってるんだすごいあ、うんおおおおおお<笑>